今、歯ブラシの電圧を測っています。だんだん上がってきました。うん、一気に上がった。一十八、四百、四百二十九、四百四十、四百五十ボルト、四百七十八十、安定した。五百ボルト、五百八ボルト、五百十二ボルト。 いいよ、ボルと。